フリースタンドの皆さん おはどうでかいますよ、ね。すごい ただいま、<笑>ごはんはね食べて帰ってきた<笑>ちょっと少し飲んで寝ようと思って私多分も仕事だよー。乾<笑>杯<笑> ほんとにほっとするね OK 今日 は, 今日はね日曜日なんだけど昨日もね仕事して今日はねもう一日中仕事してた仕事でございました 朝からグミしか食べてないんだ<笑>やばいでしょ<笑>お腹減った乾杯いただきます美味しいいただきますベアキうどん好きなんだ シューマイ食べたりと か, なんか柿の種チョコ食べたりとか、うん、取ってなかったんだけど実は暴飲暴食しちゃってて<笑>今日は戒めの気持ちをも込めて鍋焼きうどんとサラダだけにするさすがに、ね、ちょっと体重がびっくりするぐらい増えてて<笑>泣きたい。<笑> うん、皆さ、うんかこの動画を出す頃には台風が過ぎてるはずなんだけど過ぎてるんだけど今日はね東京もすごい大雨で今はねちょっと収まってるんだけど明日明後日明日っていうか明後日私本当は京都に出張の予定なんだけど。 いけないちょっと難しいかもね今みんなでちょっと新幹線の運行状況を見ながらもう少し多すぎて判断するってなってる感じ、うん、あサラダが美味しいこれもセブンセブンのサラダきょうはこんな感じで。 身<笑>をいたわりながらゆかれのみな、ま、<笑><笑><笑><笑>て<っ>。で、はたてのカルパッチ。 すごい辛さが泣いてる。台風だから。<笑>いただきます。あ、そう、おばからね。なんか美味しいオリーブオイルを。すごい泣いてるね。大丈夫かなってぐらい。おばからね、美味しいオリ、レモンオリーブオイルっていうのもらって。だからカルパイン。 うん、いただきます。うんうん。モーニングボールめちゃくちゃ美味しいの。うん、はあ。美味しい。今日はこれでちょっと三連休やっと休み。 ゆっくり飲みます。<笑>新ラーメン丸ごと。あ、丸ごとじゃない。新ラーメン鍋ごと。いただきます。乾杯。 がね、台風の影響で出張が京都出張がなくなってゆったりと仕事ができたのでもう今夕方だけど飲むよ乾杯、はあ、美おいしい、まあ、何食べるか全然決めてなくてどうしよう 家の中に食べたいものが何もない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ええー。ええー。えー、えー、本当に。なんか食べたいものが本当になんない。とりあえずピザやって。見て、これ。百<笑>均で買ったんだけど。 うちほらヤモリちゃんがたまに家に入ってきちゃうって言ったじゃんそううち気にお気に入りみたいで、ま、この前も入ってきてたからこれで捕獲して外で逃がしてあげるようにちょっと私ビビリだから触れなくてヤモリちゃん用の網<笑> でもた焼けた焼けたピザが先に焼けた換気扇の音が<笑>こんな大きい声で言えなくしゃべりしる、ね、換気扇の音がうるさくてごめんねふ<笑>酒場焼いてるから換気扇がどうしても必要なの油汁がシャキ臭くなっちゃうからさごめんねでは乾杯 食べよう食べようちょっと野菜は今日はない<笑>いただきます<笑>うんいしい何か整理が終わったからそんなに食べなくても大丈夫な時期 よいしょ。シャッケッ地味だ。<笑>地味。<笑>地味だし、質素だし。いいんだよ、これで。<笑>もうね、ほとんどなくなっちゃったなだ。おまさわ。なな も, うはもう用意してつ。も<笑>う空っぽになっちゃってたから。 生理が終わったばっかりで。そんなにね、食べないでも大丈夫な時期なんだ。<笑>乾杯。<笑>とにかく質素だな。<笑> なんかね、こんな日もあるよっていうかこんな日の方が多いかもななんだかんだ月の3分の1はねなんかこんな感じかな私うんうんさておいしい、うん、ピザとシャキはとてもとても合わないけれどもいいよ別に全然 芝居平気だよ。<笑>うん、<笑>足りるわけなかったんだよね。<笑>でも麺半分にした。汁少なめの。 新ラーメン麺半分とみんなああ<ー><笑>乾杯<笑>お腹減ってないなんて嘘だったんだよね食べたらさ違ったみたいねごま油入れてきたのすごいいい香り、うん いいよね、これだけじゃうんおいしそう。